Yeah. <laughs> まもなく十5時からバックネット前の特設スペースお祭り広場に行きまして東京高円寺阿波おりを開催します観覧のご希望のお客様はバックネット裏の3か席にお越しいただきまもなく バックネックト前の適切 ス, スペースお祭り広場におきまして東京公園